漫才師のボケの人の後のツッコミの部分だけコピーしてそれをただ 覚えてるだけじゃなくて、ボケの部分とセットでツッコミを覚えておか な, い, ないと意味がないということですね。えー、こんにちは、黒田和之です。今日は、えー、耳コピのおすすめということでですね、ホービートを耳コピで撮ってみる。これがね、なかなか難しいんですよね。えー、僕もいろいろたくさんコピーしてきましたけど、最初のうちは表記をどうしていいか、どこまでコピーしていいかっていうのがすごくわからないと思うんですね。ここら辺を僕なりに工夫した、これ僕のやり方なんですけど、これをどういうふうに書いていくかっていうところをご紹介していきたいと思います。 今日取る曲自体はブラシでやってるリモガンのキャンディーを取るんですけど、このここですね。これシンバルレガートをしていって、でこうここにスニアとバストを入れると、でこのこの表記も三連の中抜きで書く人もいれば、こうやって十六の四つ目で書く人もいます。フィールのイメージで言うと十六の四つ目なイメージ？タカタカタカタカタカタカタカタカタ こタだとちょっと浅い感じがするんでなので4つ目にしてますでも別に3つ目で書いても構わないです意味は一緒ですスイングすればいいってことねスイングするってことは前が長くなるなのでベギー上こうやって書いてるだけで基本スイングのリズムですよっていうのが分かればいいわけじゃないですかで頭クラッシュしてスニアバスドラスニアを入れると叩いていくとワンツースリー。1, 2, ここまでを、えー、こういう風に書かなきゃいけない。これ結構煩雑ですよね。で見ても何をやりたいのかちょっとこう見えにくい。なので。 えっと、ここのクラッシュは二重線を超えるとこは絶対クラッシュするんですねだからいちいち書かないよっぽど、えっと、シンコペーションをする場合こういう場合は特筆して書きますけど二重線してあったら、まあ、どうしてもここここだよって調べせたかったら書いてもいいけど書かなくても二重線を超える時は基本クラッシュするのでクラッシュするしないっていうのは音楽の中では自分のセンスに任されますそこはあんまり関係ないのね。でここにスネアとバスドラが入ってると。 でバスドラっていうのは本当なら手だけ4拍足だけ4拍で成立しなきゃいけないのでこう書くべきだけど別にスラッシュ書いてあったらここにバスドラが裏にあるってことで書けば裏か表しかしかないからねそうするとこういうふうに書けばもうスラッシュの真下に書いたところで書くとかなり簡素に書けますよね。こういう感じですね。これとこれれととは同じといいいうに書いていきます。 でポイントは、えー、実際あのやっていた時にそうなんですけど結局この聞こえた音を取っていくんではなくてメロディに対してどう反応してるかっていうところを取るべきなんですね。なので、えー、実際、まあ、先に見ると僕は「キャンディーパラバリラダったってフレーズになってるとここのメロディに対してこうアプローチしてるんだなとかあこのメロディの空白の時にこうアプローチしてるんだなとかこれは何のためにやってるんだろうなっていうところを理解してやらないと結局 コピーしたけど使えないってことになりがちなんですねはいでドラムソロも、えー、なんでキャンディを選んだかってうとドラムソロが、えー、組み込まれたメ ロ, メロディになってるからねだからこれを取ってみたんですけどこれはもう僕いつも言ってるタドンっていうのですね B C D まあアートテールは多分オルタネートって左右交互でやってると思うんですけど、まあ、ジャズの場合は、えー、基本的にはこの表拍のアクセントは右左左で右右左裏からで入りはほとんどのドラマがそうなってるんですがこうね、えー、裏から入るので、えー、裏から入るので左から入ってで3年叩く時もずっと言わなくて。 この感じ要は基本この表にアクセントない時は右右左で全部叩けば左から入ってあとはを続けとけばあとは表の時だけこうジャズっぽくなるじゃないですかなので基本このこのスタイル これを中心にして表のアクセント的になる時はこの手順にしてこれで取っていくで、まあ、オルタネートの方がこうアクセント的にはですね非常にこうパワーがあっていいんですけどここはもう自由に選んでもらえばいいのかなっていうふうに考えています。なのでこういった形でえ簡略的に取っていって何を意味しているのかをコピーしないと意味がないんですね。たただだ音を取っただけではなかななかか使えない ポップスの場合はフィルインっていうのはこういう二重線のところに必ずフィルインっていうのは起こるのでそのとこに入れていけばいいんですけどジャズの場合はメロディーに組み込まれていくのでメロディーとセットで覚えなきゃいけないですね。でまあここドラムのイントロですねこれは「う、えー、たたど」っていうことなのでこれで言うとこの「で」ですね「で」から始まっでで」で「ここから始まると、えー、非常に。 これ僕も別の動画でもやったんですけど頭拍がないとやっぱりみんな混乱してやっぱり事故が起こるので頭、まあ、これがモチーフですね何回もこれが出てきますと「タタドタ」でここやっぱり裏から入って「タドド」っていうのはこれは「えー、E になりますねで、えー、と裏からうっ「うたんた」っていう裏裏ってきて「タタタドタタタド」たたたですねこれ BB ですよ。で ここ、まあ、やっぱ裏から入ってこれは「うたどどど」は、えー、この多分この E の, e のここにバソラがを入れてなんかこうあ圧力出したかった要はなんか変形みたいな感じですね。で「うたたどたん」っていうのはここのバソラ入れたのやつを抜いた。 というふうな形ですねやっぱりこう上手い人ってやっぱ同じモチーフをやっぱりたくさん用いて相手に印象に残す感じですね非常にいいドラムソロだと思いますそしたらメロディーがたーたパラバだったガッガッってこう裏裏でくるんですねたーたパンパラバで通すとここにスネアが入ることによってここがでここはわざと開けてる序盤だからたーたパンパレーバレリレラッタン、うんうん、パレーバデフテテダパン タバランテタバランこれは何かっていうとここのバスドラに向かうアプローチですね。こうこうねうたいきなり「タバランティーラっていうふうにくるタバランティっていうふうにこう次に向かうアプローチっていうふうに考えます。そしたらこれはどうなってるかというともうジャズのフレーズですね。こ, こここれを多分にフラムが入っているので こうやっって叩くくとラテンっぽく使えるでこれ二0三連と中間みたいな。<音楽>こうねこうするとラテンとか<音楽>っていうふうにあこれこうやって使えるんだみたいな感じですね。なので、えー、っと手順的に言うとですね。<音楽>タタドタこれ また出てきましたね。そしたらこことここは同じモチーフ使ってるってことですよね。だから、こう前もって取っていくときに、この人の歌は何なのかっていうこう伏線とかもいっぱい貼られているので。で、メロディーに対してどうやって取るかですね。次は、たーたぱっとん、さっきより数を増やしたわけですね。たた、たらたたたたた、たらたたたたた。ここのフレーズから受けて、歌うたん、歌うたんと、っていう流れですけど。 タラララタタタこれはう「うたんうたんどん」さっき一発だったけど二発にしている一回目のコンピングよりも音数を増やして一段上がった感じにしているってことでこれはこれは何かっていうと「うたんたんたんたたん」 タんたンタをこンタれをこうンタンけてうたんたたたタンタンタンタンタンタンタっタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタいくンタンタンタンタンタンてンタンタタンタンたタタ ここのモチーフをやっっっぱ使ててるってことですねなので「聞いたことあるな」ってフレーズをやっぱりどんどんどんどんインプットしていく。で「トラントランタンタンタンタンタン」これもラテンとかで使えそうですよね。 こうやってエッセンスを取り入れていくっていうふうにしないとあまりこうただそれをやってたらこれ結局忘れちゃうだけだからねだからこういうふうに歌とセットで覚えるえモチーフとしてえちゃんと覚えるっていうところがすごい大事です。ねここはもう完全に、えー、とスイングしてベースがフォービートにいってるからシンプルに。 タタだタンタンダンこれはもう頭に戻るなんかうたん一発よりも2、えー、ビートに戻るよっていう意思表示がされてる感じで今度はタタだだ今度はバスドラ多めにだんだん展開している感じこれは頭に向かって。でタンタンタタン こういうフレーズですね。タンタンタタン、これシンコペーションですね。うたたたのフレーズとかでしょで、カンカカンでうたたどってつなげます。このうたたどは何かというと、でですね。フレーズので、ででのフレーズをまあフォアみたいにう、えー、ね、シンコペーションしてつなげていって、でこの定番のうたつくたで受けて、たたたたこれは右。 右右左を途中で張り込むによって8分音符だけをジャズっぽくしたというフレーズになっています。といった具合に、えー、大事なのは、えー、コンピングをするときにコンピングはメロディーとセットで覚えていないと全く使いどころがないというか今後もえ結局コピーをしたもののその曲じゃないとダメじゃなくてこういうフレーズのこういう隙間が空いたときにこういうのを入れるんだっていうのをインプットしなきゃいけないですすすねだからメロディーのののリリズムをを先に書き出すことアドリブの書き合いの勉強をするんであればアドリリブのリズすね。 出してそこに対して何をしているのかっていうのをセットで覚えないと意味がないです。だから、漫才師のボケの人の後のツッコミの部分だけコピーして、それをただ覚えてるだけじゃなくて、ボケの部分とセットでツッコミを覚えておかなきゃいと意味がないということですね。だからこれこういうフレーズですね。で、ドラムのソロのやり方自体もこうこう。何て言うか？ ままんま4小節を覚えるんじゃなくてこういうモチーフをよく使うんだこのモチーフからこれってよくいくんだなとかつながりがいいんだなとかこういうフレーズってラテンでも使えそうだなじゃあこれラテンでも使ってみようかなみたいなのをやっておくともうこんだけコピーしただけでもう本当にいろんな曲に た, たくさんエッセンスを盛り込むことができます。というわけでこんな形で、えー、自分でこのあとテーマの方をですねやっていただけるといいかなと思います。 これねフォーバースもやってるしあとテーマもこの形でやってるのでぜひ自分でやっていただけたらいいなと思います、えー。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。